がこれからね車に乗ってここに来てみんなを乗せてタイドンタイドン台湾の東って書いてタイドンにこれから向かいます果たしてどんな旅になるのかわかんないけど2泊に行くか3日2泊泊どうやら3泊4日のビッグビッグビッグな旅になるみたいだからちょっと楽しみにしてくれててもいいんじゃないかなって感じそれじゃあ行ってみよう さっきはね夕方4時ぐらいで今夜8時になってしまいました4時間も車に乗ってたの通りでケツがいて い, いわけだっちゅうことで夜ご飯の時間じゃあ夜ご飯の時間だどこかなあっせいせいせいへえー、ここがこのタ イ, タイゾーンで一番おいしいお店ですか ガオリンツァイトのほうはい途中でズズを回収してまいりました私はミルクですミルクさんです字がめっちゃ綺麗で美しいまるでポンポのようだいやー来たよ肉の量がすごい生姜の量もすごいいや<笑> 对啊你看我不对对 对, 對, 對, 對啊上去就是他们三二幺这都没开始玩起对对对对对对对对对 はいというわけでですね荷物を部屋に置いて今水辺りを向かわに外に出ているんですが水辺りは一体どこにいるんだろうね可能性あるんじゃないっていうね強い可能性あるんじゃないっていう強い気持ちを俺たちはね、強く持っていきたいなぜならば強い思いが現実世界を変えてしまうから、はあ 誰ででですすすかあれははいい本本本当です本当当暑い夏がややっっててきたは明けたけねこー、はい、まいりまましたよ、ま、だみんな寝ておるので僕は一人でね朝 朝って言ってももう十時過ぎなんだけど散歩しておりますすごい田舎度合いがいい<笑>ここは素晴らしい街ほらほらほらほらほらほらほらー海だー最高だろちくそ腹減ったけどねみんな起きてっかな寝てっかなちょっと一旦ここいらでねお散歩はやめにして 宿に戻り。あ, あ暑くて喋ってることを設置した。とりあえず宿に戻ってみんなが起きてるからちょっと確認してみましょう。 あのね、うん、住みたいよ、住みたいあー分かってくれた、嬉しいよー、いやー、まあ、タイミングは任せましたあの、台北って人集める意味もあると思うから、なんかタイミング見て、えー、いやー、起きてから3時間、ようやくみんなが起きまして、ですねこれからチャーハン屋さん、どれぐらいなの、ね、歩いて10分。まあ、歩いて10分だけど、うん、車で分ってとっこうかな おい お, いおい車使っちゃうの大丈夫俺はその後そのまま山に山とかにヘビー・ドゥ・リ・タイムネイチャー・イン・ザ・スカイ・ウィザーおっと一瞬でねあもう一瞬で僕ズーハオになっちゃうんですけどやっぱ一緒に暮らしちゃとね僕も一瞬でズーハオになっちゃうんですよ山が近いよ山がすごいよ こんなことがめっちゃありえるんば。明日のことは明後日考える。全然未来はわからないけど、君たち全然気にしない。シェが食べ終わったところを見る。ほら、超美味し雨の中吸ってんのやばいね。この街、タイドンに来てから。 愛愛と愛と感情臭い演出ばっかりする監督さんですねあ北野武さんこんにちは我々はどこに向かうのか我々は何のために生きているのかポール・ゴーギャン・トゥ、right. wow. ・ディ・レイトこれが海 Yo, 海の音聞こえてる。Yo, yo, yo, oh. これが海の音。 死よりやばいものが見たい」「めくるときあってかくような」「指先から血がほとばしるような」「お前の文章と写真が見たい」「笑って開けた扉の向こう見たことない景色もっと見せて